動画のご視聴ありがとうございます旅すべきもの男子バオシンですこの旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします長いようで見ち飾った鳥取 里, 里帰り編この旅行動画で最後です この最後の旅行では、地図急行が誇る特急列車スーパーファクトに乗って、一路京都へ向かいまして、その後、京都で東海道新幹線に乗って、東京へ戻るその旅路を皆さんにお見せしたいと思っています。現在地は僕のふるさと、鳥取県倉吉市の倉吉駅です。それでは名残惜しくもありますが、倉吉駅のスーパーファクトが到着するホームへ向かいたいと思います。 ということで、倉吉駅に国急スーパーハクト号が現れました。この国急スーパーハクトで京都へ向かいますので、もう一つの僕の YouTube チャンネルのスーパーハクトの全面展望動画を配信させていただく予定です。地図急行様には事前にご了承をいただいての撮影になります。本当に貴重な機会です。ぜひ僕のもう一つの YouTube チャンネル、バウシンフロントビューの方をですね、チェックしてみてください。 だけで京都まで来たことがありますが、全然比べ物にならないぐらい快適でした。さて思いがけないことで京都に来たので、しかも帰り道には新幹線を使います。おそらくですけれども夕方の6時まではなんとか時間を有効に使いますので、オープニングで申し上げた通りちょっとした京都プチ観光をしていきたいと思います。お前<音楽>にスーパーハクトが対象ですか？これから過去に戻るそうです。 では京都富士観光第1弾の目的地、王子行ってみたいと思います。王子は近鉄線じゃないといけないということで、近鉄線の乗り場に今から向かいます。か近鉄線はどこから乗ったらいいんでしょうね。<音楽><音楽> 予定ではバスの一日乗車券を使おうかなと考えたんですけどもルートそんなに派手に移動しないんで近鉄電車とそれから地下鉄使って東寺と八坂神社に行ってみようかなと思いますだって近鉄の乗り場あありました近鉄の乗り場右の方にありました 当時までは奈良行の中高電車があるそうで、京都からはたった一駅なんです。そして切符代たったの160円。高いかもしれないし、安いかもしれない。判断は微妙に分かれるところですが、こんな感じですね。京都の次はもう当時で乗り場は間違えてなかったみたいで、一安心です。まだ電車は来てないですね。 近鉄線の電車に乗り込みました何気に初めてですこの電車のるの 東寺駅に着きました。近鉄の京都駅を出発してから一分かかってないんじゃないでしょうか。本当あっという間に着いちゃいました。この駅から東寺までは二百メートルで向こう側に東寺を代表するあの五重の塔見えちゃってるんですよ。早速京都駅観光一発目。エリア。本当あっという間に着いちゃったな。 掃除駅の改札を抜けました。西へ200メートルって書いてありますんで、向かいます。50の方見れるか な, るかな京都は5番の名称に街が区整理されてますから、おかしな歩き方をしなければすぐ着くと思うんですね。この方角で間違いないはずなんですけど、 見えちゃいました到着です当時50の当が歩いて多分4分ぐらいのところで指紋が変わったんで行きましょうまたいつもの高校音痴爆発したかなと思ったんですが大丈夫でしたちゃんとありました確か当時は配管料が無料だったはずなので一部を除けばゆっくり回りたいと思いますもう経済近いんですけども見てくださいこれ素晴らしい自然の景観 そしてね、あちらに多分かな、鳥がいるんですよ。庭ほど。いや、来た。来ましたね。新聞州予想本山当時、やってきました。こっちに、関門があります。中学生の中学旅行依頼だ。 現在の南大門いうです早速ちゃんとここに杜氏って大きな提灯がつるしてあるんですよ中は何もないみたいなんですけどいやでも多分ガス棟とか伝統ある仏教寺院の中にこういうモダンなものがあると雰囲気変わりますよね。 さあ、ちょっと中入ってみましょう。ほんとここ広い。それから南大門の裏がこんな感じになってます。もう一箇所。も同じですね。消火用のバケツが両側にあります。いやー、それにしてもすごいなーで。 境内に入ってみたらこれですよ。びっくりです。本当ちゃんと見たのは今回が初めてですね。すごいなあ。八島社殿って書いてありますけど、この向こう側に当時の石室にある無人の道路が立ってるんですよね？これが雲田でもいいでしょうかね。雲田もなんかあっぱれいいですね。 はって、本当申し訳ないんですけど、あんまりこなれていないので、どう回ったらいいものかよくわからないんですけど、あそこに多分海藻のお坊さん登場を開いたお坊さんの銅像っぽいですけど、多分違うと思いますけどね。で、ここが八幡社殿完全な朱色じゃなくて、オレンジかかった、こう、感じが独特ですよね。正式な名前、 金道って言うみたいですけど、でもカメラを持っては入れないみたいなので、今回眺めるだけということで、他にもいっぱい見て回りたいところがありますから、五重塔だって結局、正面から眺めてるだけですし、もうちょっとゆっくり回りましょう。ここが坑道というんだそうです。 字は読めないんですけどなんとか観音で書いてあるのを見つけましたそこに観音様見えますでしょうかで、向こう側にあるのが宝物館です宝物館確か有料だったように思います今日はなるべくお金をかけない方向で京都観光をしたいので先に進みますこの建物が四角八十八箇所霊十があった時の農協所要するに社協した教文をここに収めるという場所みたいですね それでは、まあ、このお土産屋さんみたいな建物の周りを少し歩いていたら、この配管券に関する立て札を見つけました。詳細は、この立て札に書いてある料金表をご覧ください。ざっくり申し上げますと、勤労と行動に行くだけであれば、配管料は大人1枚500円だそうです。ちなみになんで後入れのナレーションにしたかというと、著作権対策です。どうかお察しください。そして、先ほどお土産屋さんだと説明した場所に配管受付がありました。 ちなみにここが体感がったそうです。待っても遠目からですけどこうして五重塔を眺めることができたんでよしとします。で最後にですねこの石畳を歩いて郊外にハスの花が見えるのでそれを見て近鉄線の当時駅に戻りたいと思います。もう見えてきましたね 見てください。池にもいっぱい、ハスの花。向こう側にはまだアジサイの花が残ってました。そういえば、松江でも堀川遊覧船乗った時に、アジサイがまだ綺麗に残っているとこありましたね。 で素晴らしい京都の仏教寺院散策を終えて再び近鉄線の東寺駅に戻ってきたわけなんですがここでまたやらかしてしまいましたカメラのマイクの電源をすっかり入れ忘れてましたでまあこれから京都駅に戻るのでまずは改札を抜けまして次の目的地八坂神社に向かおうかとエレベーターに乗ったわけです本当にタイミングが良くてホームに到着したと同時に次の京都駅の電車が来てくれました早速乗車して京都駅に向かって出発です 行きかけと同じく3分とかからずに京都駅に戻ることができると思います近鉄の京都駅に戻ってきましたこれから観光案内所の方に聞いてバスの方がいいのか地下鉄の方がいいのか確認して八坂神社を向かいます。 さすがというか、郷戸駅、本当になっためちゃめちゃごった返してますよあ、見えてきました観光案内所で、ちょっと聞いてみましょうどこで買うのかなと思ったら、ここで借りてみたら、エスバスの1日券お値段700円地下鉄バスセットで 1,400 円ぐらただ、この券売機で使えるのは現金だけアケですねああいい これから向かう八坂神社ですがバスと地下鉄だったら圧倒的にバスの方が利便性が高いというので早っ京都市交通局のバスに乗りたいと思います確か乗り場が D2 ということでした D2 乗り場どこかなそこが B ですよね D2 俺は3つの方がですねあでももう来ちゃってる方で、ね、次のバスにします4バスのオフィスが来たんでここで買えるかな1枚ずつ 聞いてみます京都駅烏丸口の市バスの切符リり場で230円のバスの乗車券買いました。普通ににに買えままますすねあああとこここもババススのの日券券売機ありりした結構便利だなこれじゃあ本方面乗 というわけで、東山系統の市バスに乗って祇園まで来ました人が多いので映せないんですけどバス停のすぐ隣に吉本祇園花月があってすごいとこなんだと思って自力で来たのが今回初めてだったんでびっくりしたさすが祇園おしゃれなお店がいっぱい見えてきましたよもう見えちゃったあれだあれが八坂神社はあ、はあは簡単に見けじゃあ早速参拝してみましょう 今日は本当クサクサク行けてるなぁ。そっか、祇園祭り。盆栽も始まってるんだ。4月1日から31日まで。見てください。八坂神社来ました。八坂神社来た？ 外旋カーの音声が少々大きいので、ナレーションにて補足説明をさせていただきます。で、階段を上がっていきますと、何やら勇壮な平安時代の貴族か武士なのかよくわからないんですけれども、牢門を守るような形で門の左右にそれぞれいまして、一回戻ってみますと、狛犬がいたんですが、狛犬もちょっと独特かな中入ってみましたけど、裏側から見るとこうなるんだ。 あんまりじろじろ写しちゃいけないと思いますけど、牛串の屋台がありました。この後、おしゃれカフェ行くんで、今回は見てるだけ。<笑>こっちが本音みたいです。へーすごいなちょっとお見せすることはできないんですが、 いろんな屋台が並んでる。いや、坂神社ってこんなに雰囲気のいいところだったんだ。すごいな、これ。こんなに雰囲気のいい場所だと思わなかった。想像ができていたわけじゃないけど。大黒様。 大黒様と白ウサギあこれはもう鳥取県出身の僕としては絶対押さえておくべきでしょう稲葉の白ウサギといったら白ク海岸あそこで意地の悪いウサギはタメをだまして皮を剥がれて丸裸って同様にもなってますいやーこんな素敵なお社があるなんて思ってなかった来てよかったー 何ですかこれ。なんか、能舞台みたいな感じの場所ありますけど、よくわかりません、ね。ご存知の方、コメント欄で優しく教えてください。僕も勉強になりますので。ここが、八坂神社の本殿みたいですね。えっと、松台というのが山中あって、串灘姫と草野の王の巫女と、矢柱の巫女神。串灘と草の王ってことは、やっぱり出雲と関係があるのかな山田の王子って結局出雲地方ですもんね。 じゃあ今回この十円をお賽銭に行きま、うん、いまー絶対ダメですよね今の終わりました そしたら、八坂神社も一通り回ったので、境内降りて、最後に鳥取 里, 里帰り編のプロローグでも話しましたけど、京都ってオシャレカフェいっぱいあるんですよね。この中で僕のハートに刺さりまくったあるカフェ、今から行ってみます。はしゃぎすぎて、ここに長寿屋があるの忘れてました。ごめんなさい。移動します。とっとと移動します。四回はやっぱり舞妓さんで有名だから、着物で歩いてる人もいっぱいいるなぁ。 ここがもしかして、そっか、祇園のメインストリートっていうことなんですかね。指導での撮影は禁止だから、あんまりトピラには映せないんですけど。これが祇園のメインストリートなんでしょうかね。ちょっと見つけちゃいました。あんまり長々と撮影やってると、あれなんで。さすが祇園ですね。舞妓さんが、舞妓さんとすれ違いましたよ。 だってバス停が見つからないんですよそれにしてもこっちの方法でいいのかなバス停を探して歩いていたらメアニ地蔵というお地蔵様を見つけました詳しいことはよくわかりませんがお寺の名前は中堅寺となっていました奥の方に本堂が見えてアーケード街の中にある寺院ということでそんなに大きなお寺には見えませんでした信号が今青なんで渡っちゃいましょう暑い 暑い暑い。なかなかね、見つかんない。なんかものすごく派手な建物見つけちゃいました。なんだろう、ここ。なんか、松竹の関連の劇場みたいで、東京の銀座にある歌舞伎座みたいなもんでしょうか。目の前に地上大橋見えてきました。多分この先にバス停あります。行ってみましょうか。 渡れるかな渡れそうだ。一応ありますよ。横断歩道見つけました。行ってみましょう。今、四条大橋渡ってるんですけど、まずいな、これ。雨が降ってきました。東の停留所はこの先にあるんですけど。大丈夫かなこれ、鴨川でいいんですよね。初めて見たな。多分、向こう側に義経と弁慶の伝説が残ってる五条大橋あるんですよね。はい リオンからかなり歩きましたけど、ここで大丈夫そうです。市場河原町の停留所。人がいっぱいいるんで見せられないんですけども、5番系統なんで、もうすぐバスが来ます。並んで待ちましょう。5番系統のバス、もう来ますね。ちょっと暑くなってきました。それと雨が本格的になってきた。ほら、ま暑いなぁ。 というわけで河原町五条のバス停をおりましてこの京都プチ観光の最後の目的地であるおしゃれカフェに向かってます鳥取 里, 里帰り編のエピソード0でお話ししたゴールデンウッズ京都さんはこの方角にあると聞いたんで多分ここで間違いないと思うんですがというか雨がすごいですこのまましばらくの間雨降らないでほしいんですけどこんな感じのおしゃれカフェがいっぱいあるんですよね あとはこの雨が強くなる前に目的地にたどり着けるかどうか心配だ な, 配だなマップを見ながら移動しているんですがゴールデンウッズ京都さん今混み合ってるっぽいんでテイクアウトでコーヒーを一杯買ってそのまま京都駅に戻ろうと思いますこれ以上長居をしても多分良くはならないので これから今日実際に京都市内を自分一人で歩いてみた結果やっぱり京都を観察するのにバスを活用した方が良さそうだっていうことを学びました今回橋を運んだところは全て芝生を使うと通いやすいのでよかったらバスを使って京都市内観光をやってみてくださいというか雨が降ってきたやば い, やばい雨が降ってきましたやばいですついに本格的な雨になってしまいましたよ一歩も動けないこれ いやあこれは困ったな雨が止んだので移動してみましたちょっと強行突破っぽい移動の仕方なんですけれどもでさっき道を間違えていたのであそこですねあの通りを右に入ったところにゴールデンウッズ京都さんがありますあるはずなんですけどあるかなそっちだよな 見つけましたここですこのお店がウォールデンウッズ京都さんです白い壁がすごく特徴的隣には公園があるのでこの公園を目印にするといいかもしれませんやっと来ることができましたごめんください今テイクアウトを出して作っています ゴールデンウッズ京都さんでこちらのアメリカーノのアイスいただきましたお値段は400円レシートにちゃんとテイクアウトだとこうやってストローがつくでしょ吹きこぼれ防止用にこういうカップもついて心遣いが嬉しい限り早速いただいてみましょうあおいしいいいなこれコーヒーの、ね、優しい苦みが口の中に広がっていく感じですこれ普通のインスタントコーヒーなんか全然比較にならないな うん、美味しいです、これ混雑してるって聞いたんでどうかなと思ったんですけど割とすんな入れたんで良かった足運んで正解でした。 急な雨で一時はどうなるかと思いましたけど、なんとか京都駅まで戻ってきました。おそらくこれ以上歩き回っても何もできないと思いますので、3つ目的果たしました。当時にこれから八坂神社にも行きました。そして最後にゴールデンウッズ京都さんでコーヒーをいただきました。とりあえずやりたいことは全部やりきったので、そろそろ新幹線に乗って東京へ向かいたいと思います。意外と本数多いです。 おそらく2時間後には東京に到着できると思いますあっという間ですね新幹線ののの乗乗り場に来ましたあの改札の向こうでのりですちょっとしたハプニングがありましたけど、まあ、なんとか新幹線の改札を抜けてのぞみだと多分停車駅が少ないのでのぞみで東京まで帰ろうと思いますのぞみに乗った場合名古屋品川そして東京という順番になってます新幹線が出発しましまたね 700系ののぞみが今、出発したところです自由席が後ろ側の1号車から三号車なので、こちらへ向かってますし、しないとここ来られちゃいますからね。 出出発発しししまた名古屋を出発してだいぶ経つんですが残りの停車駅は本当に少ないです残すところ新横浜品川東京この3駅のみで で, できれば日暮里で降りたいのでこのことを乗務員の方に聞いたところ東京駅の乗り換えの専用の改札でそのことを伝えれば日暮里まで行けるらしいのでその方法で日暮里に向かってみます。 you、okay. 駅に到着しましまた今までだと本当に1日がかりの工程を踏んでいたんですけれども新幹線のおかげで今回はたった2時間11分で京都から東京まで快適な旅をさせていただきました本当に新幹線のさをけることができたと思いますそうしましたら今度は新幹線の乗り換え口から在来線のホームに向かいたいと思います 本当にあっという間でした。あっという間に京都から東京へたっ2時間ものすごく速くて快適だったこれが新幹線のパワーかっていう感動がありますね今新幹線の乗り換え改札を抜けたところです次は上野東京ラインで上野まで行きましてその後、各駅停車山手線かもしくは京浜東北で日暮里まで向かいたいと思います 来ましたねこれになれば上野です<音声>日暮里駅に到着しましたこの旅もそろそろ沖縄れです<音声>はい、というわけで今朝8時12分にスーパーハクトに乗りまして 京 都, 駅で降りて京都プチ観光をさせていただきそして最後に新幹線と在来線を経由して東京に帰ってくることができました。ちなみに日暮里駅の 日暮里駅には主に4つの路線が入線しておりまして京成線、常磐線、京浜東北線、山手線が入線しておりますそして近くには夕焼け段々という猫が象徴になっているそんな観光地の最寄りの駅となっているのがこの日暮里駅なんです思えばこの旅行シリーズは鳥取 里, 里帰り編と題したわけなんですけれども松江にも行きましたし鳥取県の東部足を運びましたそれから 帰り道に京都にも立ち寄りました。いつも以上に内容の濃い旅行になった気がします。僕自身が足で稼いだこれまでの旅行に関する情報がこれからご旅行に行かれる皆さんの何かのお役に立てれば嬉しく思います。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。また新しい旅行シリーズで楽しんでいただけるように頑張りますので、今後もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。